小さいからって甘く見ないでくださいね全く新しいところだねこんにちはチキくんわは休ょしきアサルトライフィーです今日からあなたさまのもとでこんにちはベッター CR21 が来たぞ安全対策もはじめましてチキさん 私が気分に加勢すればでですう私は休憩式アルトライ人ルです。 面白いやつがたくさんいる何が指揮官56式自動補佐は一度だよすべてのどれどれあんたがグリフィンの指揮官か突発事件対応の専門家い。はじめまして本日付で着任しました EM2 と申しますうん<笑>その反応から<笑>指揮官どうも今からこの A-N-9-4 はあなたの命令に従たはい指揮官 PP 無線ですずっとあなたのサバにいますね<笑>指揮官はうんう SAR-21 です指揮官様作戦計画はどこです指揮官 まして指揮官私全然重たくないです よ, スコーィアンだ よ, よろしくね。 私は軽いのが取り柄でありますはじめまして L8 号へ